今日もお疲疲れれ様でした疲れましたたまよねそんな日は一日の疲れを寝る前にすっきりとってまた明日笑顔で新しいい日始めていきましょう今日やるストレッチは最後までやっていただくと明日の朝の下半身のむくみあと顔のむくみまで全然違ってくるので是非最後まで一緒にやってみてください。ははいそれでは 横になってやっていきます左足前に出して右足お尻の横に持ってきますね膝が痛くなければ肘までついてで膝が床から浮かないようだったら寝っ転がっていっちゃいましょうふーと上半身の力全部抜いて右の腿の前気持ちよく伸びているのを感じていきます右のお尻マットに下ろして腰の下に手を入れて背中を丸めて 背中が右の手の甲をグーっと押すようなイメージですすればするほど右のももの前がねさらに気持ちよく伸びてるのを感じていくと思いますよ上半身の力全部抜いて気持ちよく伸ばしていきましょうはいそしたら今度は右のお尻をマットから浮かせて恥骨をね斜め左の天井に見せるようなイメージですでも腰は 丸めて右のお尻は浮いてるけど腰は丸めるイメージそうすると右のももの上からそけ部おへそのあたりまで伸びてるのを感じていきます長く吐いて腰はなるべく丸めるようなイメージです長く気持ちよく吐いていきましょうはいそれではね 今度は右の膝を胸に抱えて、右のお尻と腰をしっかり伸ばしますね。腰しっかりマットについて、吐いてぐーっと右の胸に持っていきましょう。はい、吸って離して、吐いて気持ちいいところまででいいですよ。ぐーっと胸に。ご自身のペースで繰り返していきます。右のお尻と腰が気持ちよく伸びているのを感じていきましょう。 ふうはい、それでは足交代していきますね皆さんはそのまま私は位置見えやすいようにチェンジしていきますねで、肘までついて左の膝痛くなければ寝転がっちゃいましょう私はね肘ついたバージョンやっていきますね左のももの前が気持ちよく伸びて この時もね腰なるべくマットに下ろすようにしてみましょうそうするとねさらに左のももの前伸びていきますこれね反り腰さんの方にはとってもいいポーズなのでもうぜひ毎日寝る前起きた直後にもぜひやってほしいですねはいそれでは左のお尻をマットから浮かせてでも腰は丸めるようなイメージ。寝てらっしゃる方は 腰の下に手を入れて、腰で自分の手の甲をぐーっと押すようなイメージです。気持ちよく伸ばしていきましょう。これ、左のももの前とあと腸腰筋。そこを気持ちよく伸ばしてますね。もう上半身の力も全部抜いてで肘ついてらっしゃる方ね。首が痛いようだったら、もう天井を見るようにしたり、無理しないように。 していきましょう。はい、それでは左のお尻下ろしてで皆さん寝っ転がって左膝胸に抱えていきます。腰と。お尻しっかり伸ばしていきましょう。吐きながらぐーっと胸に吸って離して吐いて、ぐーっと気持ちいい範囲で膝胸に抱えていきましょう。ご自分のペースで繰り返していきます。 これ腰がぐーっとしっかり伸ばすことによって腰痛改善にもとってもいいポーズです。ははいそれではですね 最後体全体伸ばしていきますね右のかかと少し浮かせて右手まっすぐ上に上げましょう息を大きく吸ってぐっと左足真下に蹴って蹴り続けながら右手まっすぐ上にぐっと伸びて伸びて伸びて伸びて伸び て, 伸びて口から吐いて脱力しましょうもうね口からわざとらしいほどはーって吐きますもう一回いきますよ右のかかと吸いながらぐっと蹴って内くるぶしの下で蹴りましょうで、右手まっすぐ上にぐっと伸 伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力します。はい、そしたら左手で右の手首しっかりと握って右のかかとは少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐっと蹴って蹴って蹴ってぐってグーッと蹴って左手で右手左にぐっと引っ張ってきて、右の体側伸ばしましょう。口から吐いて脱力します。はい、そしたら反対側いきますね。 右膝立てて左足伸ばして左のかかとを少し床から浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴りましょうで蹴り続けて左手まっすぐ上にぐーっと伸びて伸びて伸びて口から吐いて脱力します。はいもう1回 左のかかと少し浮かせて息を大きく吸ってかかと真下にぐーっと蹴って蹴って左手まっすぐ上にぐーっと伸びて口から吐いて脱力しましょうはいそれでは右手で左の手首しっかりと握って左のかかとは真下にぐーっと蹴りますで右手で左の手首を右に右に引っ張って左の体側しっかり伸ばしましょう口から吐いて脱力します 両手斜め下に下ろして余韻を感じていきましょうはいいかがだったでしょうかすっきりしてね明日1一日ちょっと頑張れそうかなって思っていただけたらとっても嬉しいです本当にね最後までやっていただいたら明日、足のむくみあと顔のむくみもちょっと違ってると思うので是非鏡でチェックしてみてください。それでは また